これどこから取ってきたの？山で取ってきた竹、あの鯉のぼりの竿にする竹の切れ端。切れ端。<笑>れ端<笑>うん、はい。見せて見せて。はい、よくこんなの受けたの。見せて。はい。七センチに切りました。見せて。七センチ。見せて。うん。七センチ。7cm? か角じゃない長さだ、うん、長いいんで。七センチ。うん。ちょっとじっと見せてじっと。あ。七センチ？ だいたい七センチ。うん、はい、七センチ。はい、じゃあ真ん中に、ちょうど真ん中に。一センチの丸書いてください。ちょうど真ん中に。うん、はい。この。先にはかきにくい、ね。 ドリルは危ないのでお父さんがします。はい、三個目稼いで。 う年、交、う、代、ん、してはいやったーこれでやったじけいちゃんしっかりとってよこれ一個ちょっとゴシゴシしてみようんうん、よ<笑><笑>いつも持ち出し置きながら一つ1つ 1cm の穴を開けました<笑> はい、そして今度は右端から 1cm10mm ですね右端から、うん、はいそして左端から 13mm と, と 23mm 23のところに印をしました開ける穴の大きさは今度は 2mm ちっちゃいちっちゃい 2mm です今度今度とは さっきと打って変わって超細いレッツゴー細いな の, のが早く開くなあっさりー<笑>いけーこれかなんか早くね ぶっちゃっと開いてんの。うん。切り口が毛羽立っているところにヤスリをかけます。ヤスリってこれって爪爪あの爪を磨く用なのでいい？これは。うんちょっと爪磨き用だったらちょっと細かすぎるかな。もっとこんな感じ。ああ爪切りについてるヤスリな、うん。うん。あれでもいいかもしれない。うん。 じゃあ吹き口のところちょっと整えて。あんまりバリが多いとあのと、うん、失礼失礼だな。<笑><笑><笑>編集しないで置いとこうか。編集しないでいて。プーのところを。<笑> アップロ面白いから<笑><笑><笑><笑>ダメだよ恥かくよ<笑>面白いから撮っといてぜひ撮っといて<笑>僕のお住み付き<笑><笑>バカにされるよ<笑>バカにされたって今<笑>面白かったらいい<笑><笑><笑>面白きなやに、うん、はいはいはいはかけてはいはいはいは 今もかけ最初引いたねあの1センチの鉛筆の線に近くなるようにそれで、うん、もう近いやうんそうかなってなってなってなって。うん not, not, not, not.